会へようこそお越しくださいましたお姉ちゃんも青い目してるのね何かの動物に襲われたようですがあなた隊長と旅してたんだ、ね、直ちに戦闘準備だキキン